リーーファイターシリーズ全てが集まるチャンネル「u d l ィールストリートファイターオールバトルスーパーストリートファイター 2X」から「ストリートファイター5」までその歴史を築き上げてきた猛者ちの戦いをお届けする夢のチャンネル本日はビッグマッチと称しましてストリートファイターシリーズのエキシビションマッチを行います、えー、本日進行を務めさせていただきますキャベツですよろしくお願いしま す, しますそして本日実況の貫さんよろしくお願いします よ, よ, よろしくお願いします 解説をお二人に来てもらっています、はい、まずは、えー、とサソリさんはいサソリでございますよお願いしますそしてアクタさんはい、解説のアキサスよろしくお願いします、えーしえー、はい手返るこのまま早いねい<笑>早い ね, <笑>早い ね, ねなんか ね, いいねもうちょっと自己紹介がって言ってくれたらまあよかったいやなんか流された ね,、うん、ね<笑>いやいやい や, <笑>いや俺は食べようかなと思ったの 次の感じかかそごごごめめめんごめんごめん全然今喋ろうかなと思ってたのに、うん、じゃあすいません気を取り直して喋ってもらって、ね、いや<笑>でもまあ夢のチャンネルってことで僕一応2345やってたんで、うんうん、あのそのいろんな人の年取りとかも分かるしか結構その実況してて面白い組み合わせを結構やってくれるから、うん、すげえ楽しみにしてきましたね今日は、はい、そうですねありがとうございます 僕の方はまはあ、さししもこたかも一緒にずっとやってたやつだし、うん、僕はもう今、5一色なんで、えーとまあ、せっかくだからこういう機会に呼ばれてあのしっかり喋ろうかなと思って今日は来ましたのでよ ろ, よろしくお願いします。はい 僕ですか僕はあれですか<笑>ー<笑>確か に, 確かにそう思うよねさっそうだからねも<笑>、ね、う一回じゃあういよねちょっとんで呼ばれたのかなっていうレベルなんですけどいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやあのまあちょっとサードはやってました、うん、サードはやってました、うんはい、だからサードと、X、も 興味がすごい話がすごい強いんでさそりさんにガンガンちょっと聞きたいことを今日は質問していただい、うん、来たすごいのが、うんうん、俺 X をさそり君とガチで当時現役でやってた時に、うんうんうん、後ろでずっと見てるの好きなんですよ、ね。うんうんうんで こううした方がいいんじゃないとか言ってたら、うん、俺竜の竜巻にすげえ気が狂ってたの全部、うん、気が狂って大<笑>技作ったやつマジ気狂ってんじゃねえかっ上、まあ、りが無敵で下りもスキにゼロなんですよマジで狂ってるでしょ狂ってるよ ね, 狂ってるね<笑>まあまあまあ20年前のゲームだからしょうがないじゃんあまあブンブン振り回してくるわけ、まあ、これっつねえよって<笑>で秋田がそれ後ろで見てていやこの弱はこうで、うんうんうん、中はこうでまず弱はこうでまず弱はこう中が分かる中はこうでこうすればこうなんじゃんとか攻略をその場で発見しちゃう後ろで ぐらいすごい人なんで、うん、えすごく多分でストリートファイターチャンネルも」も、うん、秋田最終的に完成形いったらヤバい確かに「ストリートファイター」の解説の神になるどこの世界行ってるのも<笑>秋田より詳しい人いないみたいになるから総監督じゃんヤバいヤバいヤバ、うん、い, やばい、うん、後ろで見てるだけでそうなっちゃうからね、うん、えちょっと僕のファイブも見てもらってあの教えてほしいです<笑>全然それをお願いした<笑>、ねうんうん、<笑>俺ね弟子も2人いるんですよバナオとトクラっていうストファイブの弟子がいて<笑><笑><笑>やってないよねそそそうそうそ う, そう、えー そうにどうでもいいけど早く始めてくださいって言われて<笑>ころでこれなんすけどって<笑><笑>、ね、それを見てだから俺が強くなっていくのは秋田が結構俺教えてもらったのがあってそれ見てたから多分ねートークラとバナ南もそれにえー、マジ か, かバナもなんて結構人に教えたからタイプなのに、うんうん、確かに確かに秋田のあいつに、ね、人のことすっごいずっと下に見るんだけど「秋田さんは?」っていうその「馬、えー、<笑>ナを見 相当少ない だ, だから<笑>てかもうそれいいねかりやすいいいねか分かりやす い, いや分かりやす い, いや分かりやすい分かりやすい分かりやすい分かりやすい分かりい分かりやすい分かりやすい分かりやすい分かりやすい分かりやすい分かりやすいかり、ね、いやすい分かりやすいかりやすい分か <笑>でも秋田に関しては、もう秋田さん い, いんだったらっていうぐらいの人なんで、うん、最初は確かわかんないことも秋田あると思うんだけど、うんうん、今後のそれ l i d w i チャンネルが一年間後にやっぱ秋田さんになると無理だなってなるから、うんうん、こう研究に言ってはいるけどね俺、うんうん、は思いますよ頑張ります思って進みます、じゃあはい、じゃあそんなわけでですね<笑>はいはいはい、はい、本日のプログラムを紹介したいと思います、はい、画像の方が出るんですよね はいこちらになってますきた来、はい、ましたねビッグマッチと称しましてですね、はい、まずスーパーストリートファイター 2X は伝統の一戦小高商店対サシシそしてサードストライクが巨人襲来早尾対バナオ早尾対マッチ、はい、そしてストリートファイター5が頂上決戦エイリアンウェアのメモ対チームグラフトのフードこれめちゃくちゃ豪華じゃないですかす、ね、うんめっちゃ豪華えこれあれなんですか第1回目なんですかこの番組は この番組自体は一回目ではありません、うん、えこの番組グバッチやってるの前に<笑>コンセプトバッチャあのね、ね一番最初は<笑>、うん、あ, じ<笑>あ、じゃあ一応二回目、うん、一応二回目ああう<笑> こ, れはこれが結構<笑>うん、うん、こういう豪華系のやっていきたいな的な感じなんです か, であか最初俺、ね、お坊さんと、うん、おんとちゅ、うんアニケン対に コンセプトああーそこが最初 で, そ で, そで、うん、一番最初、うん、なるほどなるほどこのチャンネルの一番最初、うん、そうです。 なるほど。じゃあ今後何これやっていくってこと全然見たいカーがあれば言ってけばいいってこと？行 っ, ったもん勝ち。俺, 言 っ, ち 俺, 俺言ってですか？俺一個じゃあでかいのありますもん。何、う、々、ん。もうね梅の木。ああ。<笑>それはもうタイトルはタイト ル, いタイトルは全部はあ の, 部あの理想は全部なんそうう全部なんだけど一<笑>個だけって言うんだったら。サ<笑>ードだね。ね俺昔目原とー実は R の結婚式を二次会で。ヴ、う、ァ、ん、ンパイアセイバーゼロ三。うん なな、んだっけなサード、うん、X とかを全部やらせ、うんうん、たっえいとやって。<笑> R の結婚式のプレゼントって結婚祝いに渡すってことだったんですよ、えーうんうん、その R が欲しいっていうかそ、うん、して大崎らが録画を消してもこの世には存在しないんですやったねあれは持ってな い, ああってない実はあれてたのはいたから捨てるじゃんあれ大崎らが録画消しましたから何だそれ な, ないっすよ千輩じゃんしかもすごいのが6勝6敗だったって、えー、ああすごいみたいあ12試合やって復元できないの<笑> ちょっと大騒ぎでそういうい試合が見た俺はね、俺ちょっと X でずっと前からあって、うんうんうんあのね、無敵ガエル対音千代を超見たくて、うん、俺ね、これガエル戦超得意なんですけど、うんうん、あ無敵ガエルはちょっとすごい別格でチュンリー戦はね、うんうん、それを音中のがどうやるのか見たいとか、うんうんうん、サードだったらボスケを。 超見たす、ね、みたいな ね, ね。だからなんかそういうのやってって、あのいや要望すればいいんでしょ。そうそうそうそうお願いしますみたいな。んうん、なんか僕はまあ俺自身がもしやるとしたら、うん、多分貫さんから貫、うん、さん自身とやるのはちょっと。 自分でやってみたい。いああやりたいね。うん、一番やったもん、ね。今さだけど。X ね。お互いやってる時で休んじゃうけど大体一緒だから。確か に, <笑>確かにそうだね。リーチャも休んじゃねえかなって思って。確かにね。うん、本当に面白い試合になるか、うん。まあリュウちュウにはいいカードだしね。面白いからね。うん、そんぐらいかな。あきたんか。僕は、うん、デシケンさんと。あーあそこ。デシケンシリーズそこ行くの。<笑>デシケンシリーズみたいな。デシケン富永かな。あーあー。見たいかも、うん。見たことないわ。 電子は強いなあの嵐をどう止めるかそうそうそう電子が勝っっても、うん、サードややぱすげーゲームゃんってえは正直に言って見たいんだけどこれやっちゃダメなやつなんの。 弟子家が勝たない と, 大変なことから、うん、富永さんが勝った場合、お蔵入りみたいな感じであそれいいね、だって収録してるのバレないから、どんな富永、どんな仕事だよって話になっちゃうか<笑>だからそういうことをやっていく番組なんですね、<笑> そ, うですそうなんです、なるほどそうそうそう分かりや す, かったです分かりくなるほど、はいはいはい。ではですね、はい、ルール説明なんですけれども、まあ、こちらシ試合選手、お先ですべ、ねはい、てのタイトルがシ試合選手となってまして、はい、キャラ変更は不可と。 はい、あ、かぶせなしそうですねいいですね、はい、男の子先ですはいスフの時にね、はい、ちょっとかぶせ合いすぎてねうん確かにね男の子先がいいなって俺も、ね、確かに ね, うね、うん、というわけですね、はいはい、じゃあ早速飛の方いってみましょうかまずは、えー、とスーパーストリートアイダー 2X になってますお、はい、リュー竜対ガエルですねそうですねインタビューの方が先に流れるんですかねはい、はいはい、それではお願いします、はい 最初に組み合わせを聞いた時の印象小高とやるってなった時ってことですよね、えー、そうですねほんと強い外イなんでちょっとまあ頑張れるかなってちょっと怖かったですね対戦相手、あので小高さんに、はい、どんな印象を持ってましたかあすごい頑張り屋さんなプレイヤーなんでやっていけばやってることがどんどん強くなっていくプレイヤーだと思います今までの 対, 戦戦対戦戦ですか覚えておかないで、多分もう、何万試合以上もやってると思うんですけども、えー、詳しい数字じ全然わかんないんですけど、だんだんだんだ ん, だんだん、最初は多分僕のは分かってたと思うんですけど、距離がっていうか、まあ、負けんをんできて、今じゃ多分自分が持ってる、龍、まあ、が有利だと思ってるんですけども、キャラさん以上の勝ちは。 うん、取れてないんじゃないかなと思ってます。組み合わせでいいのは先ほどちょっとリュウ有利とおっしゃられましたけど、はい、まあちょっとリュウ有利だとは思っている。そうですね、六四ぐらいかなと思ってます。掛け引きのポイントとかどういう対戦になる？リュウ側はですね、結構いろんなリュのスタイルがいるんですけども、まあ僕はまああの鳥籠に持っていくリュのスタイルと。 置攻めでで倒すすのスタイルとうつに分かれると思うんですけども僕はその鳥かごに持ってくるようにしてるんですよそのスタイルだとあのボタン押し反応ゲーみたいなこところですねで逆に、えー、置き攻めで倒す方はどう効率よく真空を貯めるかっていうゲームだと思うんですけどもまあ竜話はそんなところです何か対策とか練ってきたことはありますかあいっぱい対策考えてきましたあのー もう何万試合もやってるんで、ちょっと身内をもバレバレでやっていきたいと思います。最後にいいこと、はい、すごい楽しい、あの組み合わせなんで、面白さが伝わるような戦いにしたいと思います。はい、ありがとうございます、はいありがとう。えっと、最初に組み合わせを聞いたときに、印象は、はい。そうですね、まあ、一つ始めて、まあ、ガイル始めて。まあ、多分数えたんですけど。 今日で10万試合ぐらいだと思うんですよ、約。そのうち約、約、まあ、7万3千試合は、サッシ・リで埋まっているので、まあ、それをかなっていうのは、ありますね。はい、ました、まあ、印象はそうですね、まあ、ずっと、まあ、このゲーム、まあ、リュウとガエルって、まあ、 まあ、みんなすごい面白いって言われてて、まあ、その、なんていうんですかね、まあまあ、集大成じゃないですけど、まあその中間点を見せたいなっていうのはあります。はい、今までの対戦成績は、まあ、覚えてますですかこれ、対戦成績はね、まあ一言で言うと、まあ、桃源郷っていうことで、教えてもらっていいですか。ですははいまままあああそその戦績うね ということではい、まあ、これ、まあ、結構言われるんですけど、まあ、正直このゲーム、まあ、初代からスーパーまでとあと X なんですけど、まあ、多分スーパーまねガエルっぽいんですよシステム上多分ガエルの方が強いかなと思うんですけど、まあ、その普通の最後のシリーズの X で ー、まあ、は、まあ、カプコンが多分ガイルを倒すためにまあ X をつけたかなっていうのは思います、ねまあ真空なんですけ ど, ど、まあ、そこで、まあ、ダイヤが結構持つことによって変わるんで、まあ、今のところそこしか言えないですねはい駆け引きのポイントとかどういう対戦か駆け引きはですね、うん、これも話すと長くなるんですけどまあ基本的に常に 純度 90% の読み合いが続くんですよほ、まあ、他の組み合わせもすごい面白いと思うんですけど練度、まあ、が高いんですよねで勝った時に、まあ、ちょっと 100% に到達するような、まあ、試合を心がけてますね対策は、まあ、今日まで、まあ、ちょっとガエルと、まあ、アフター同伴毎日繰り返して頑張ってきましたはい 最後に勢いと、まあ意気込みはそうですね。まあカフコンが生んだまあ長く培われた技術と結晶の中間点をまあ今日取り組みたいなと思います。いますはい。ははは。ちょっとそこあの勘違いされるよねこれ。え<笑>キャメルさん。うん なんなんですかこれ。いや僕ねあ の, <笑>あのサシスさんお初にお目にかかったんですけど、はい、あの小高さんは、はい、まあいろいろ語録を生む方っていうのは、はい、まあいろいろそうだね、うんうん。もうね本当にすごかったでしょ。い<笑>い や, <ー><笑>いやまあそれはだって俺と佐藤利君は一緒にやってた。<笑>これさ何やっぱ仲いいと。 正直な話意味分かる、うん、意味分かんないから分かんない分かんな い, んな い, んない う,、ね、うんそうだねってない分かんないってんなかんない分かんないかんないかない分かんないわからないんだけどなんかもしかして深いのかなって思いながら聞いてるんだけど全然理解できない<笑><笑>それはね、いつもなんですよ<笑>あなるほどね でこの2人の人となりをやっぱり一緒にやっせて X の俺らがしゃべる感じなんですかねそうですねこの2人ってもうちょっと簡単になるとサソリ会っていうまあ会があるんですよ X に、まあ、会長なんですけどあそうなんですかそうそれのまあ会う 会のメンバーで、この2人実は、うん、で流体がいるるとやっぱすごいいい対戦で、ねうん、で、小高って他の流に負け越しうのほとんど俺見たことなくて、うんうん、ないねただいいサシしミだけは9一つけられたの当時、うん、えで平均18連敗とかそうそうもう毎回見るたびにそうそう まあサッシの上に点数18点数ついいてるみたいなマジでそうそうそう で, そうそうそうで最初そのプロデューサーに「うん、いや今回の1戦目はサッシさえ小高で行こうと思ってる」っていうき話を聞いて「いやそれ窮地だからやる意味ないよ」うん、って言ったら、うんうんうん、いきなりなんか「最近はいい勝負になった」とか言って。うんうんうんうん うんうん、って聞いて、うん、で今サッシもそれ言ってたからマジびっくりしたよね、まあ、91だね大体1何連勝は当たり前当たり前だったよねそれは割と最近までそういう試合 な, いよな2年ぐらい前かなでサッシがもう2年全然やんなくなっちゃったから、まあ、そこでかなり攻略が追いついたんじゃないかな、うん、いやだから小高勝ったら結構感動やばくいよねそうだね、まあ、この前も音ン倒してるし、うん、あそうなんだああの最近小高はすごい まあ小田さんとかも、えー、いや小高最近強いわ、えー。みんななんか、うん、あの変なやつって言ってたのが、うん、ひっくり返ってやっぱ強い。那須里海の中でもやっぱチーム戦やったりするととりあえず小高アイドルキャランみた い, いだった小高くんが、うん、今こ大成長してすごい強 い, っていう。 でうん、え、これサシシといい勝負<笑>いあるねあるね俺もやったけどやっぱ強くなってたねあそうなんだ、うん、小高は強くなってためちゃくちゃサシシさんはじゃガイル戦飛び抜けてる竜ってことでいいのかな飛び抜けていや俺はね現役の梅原のよりうまいと思う、うん、いや俺も思あの俺無敵ガイル対梅原のと3人でよく X やってた時があって、うん、その時すげえいい勝負で梅原もめちゃくちゃやっぱガイル戦うまいの、うん、でもは それのなんか梅原がやりたかったことをなんか完成させた男だったの、ね、本当に。だから小高がやられてるのまあなんかしょうがないっていうか、うんうんうん、小高他の流にあんなに勝つのにサッシにだけつまされててっていうところを見てたから今回のこのコンセプトマッチすっげえ試合見れるのかなっていう、うんうん。これじゃあその名カードって。 いう話題になった。必ず最初に出てくるじゃない。格ゲー流怪獣。そうですね。流怪獣。それのじゃあもう試の対戦が見れるっていう。うん、う超トップ同士の戦いの、うん。でも売と笹谷く君からしたらまあサッシがおたてでしょっていう印象がまあ、ねまあ、歴史で終わってるんだけど、うん、それを小高がその何年もやってて、うん、サッシの追いついた形っていうのをこれから見れると思うと、うん、かなりワクワクするよね。そ, ね、うん、そこは。 やっぱり、あのー、さしの精度がとにかく半端ないから。うん、まず、そう、や、本当にね、うん、これから見る人思うけど、半端ないんだ。そうそうそう。そのたつあのー、例えば、龍の竜馬。 ソニックウームって見てから竜巻抜けるのってコマンド完成させなきゃあれほとんど無理だよ ね, だねもでもその距離で打ちそうなところでは絶対竜巻のコマンドがサッシ入っててただ台形を押すだけにしようかみたいな状況を常に作ってるんだけど対空は 100% みたいな、うん、そうだね<笑>上張てそ上張ってってい う, 3点はあるていうで中足とできたら台足を受けるまあそれは小足と中足を見て、うん、まあ 動いたから蹴るぐらいなんだけどでも大体別に壊して誘ったりするとさどんどん遅れていったり波動で落とされちゃうじゃんだからそういうのとかもあるから、ね、っていう印象なんだけどロスか会長一番見てほしいのはその真空たまるまでは、まあ、ガイルがソニックブームを打ちまくって、うん、ガイルがまあ有利な展開 うん、そこから最初はやっぱガイルが、ね、そこ、うん、から真空溜まってしまうともうソニック打てないので、うんまあ、だんだん竜が詰めていく、うんうん、画面に詰まったガイルが最後ま真空をこうソニックに合わせられたら死ぬし、うんうん、そこをこうどう小高がしのぐかっていう感 じ,、うん、じ最初攻めて真空溜めるまでにどんだけ体力を奪って最後どんだけその真空を辛い思いして吐かせるかは そ,、うん、そのすかせる前に殺すかみたいな試合ってことが、うん、だからやっぱり分かりやすいしすい面白い試合の絵面はすごい分かりやすい 体力的にはちょっと竜が体力払ってガエルを追い込む展開になるはず、うんうんうん、なるほどそこでえっ、ー、と、まあ、サッシンの精度っていうのはそこなので、うん、1回でもちょっと甘いコード打った瞬間に真空が、うんまあ、6振りがバーッって出るんでそうで、ね、<笑>んで な,、ねね、な, なうんだよすごい出ないよ出ない<笑>出ない早い早いい出ない早いいいいよあれ<笑>この瞬間にサッシンの竜巻が飛んでくるからいや出ない、ね、出ない 大<笑>大丈夫大丈夫夫出ない出な い, 出ないよ<笑>マジ今日見てしいわ<笑>ほし も, もう一個だけ見てほしいのは素人でもプロじゃないと分かりにくいんだけどソニックと波動拳でく消えるんですね当たると消えた時にがガイル側が裏拳をバチンとその硬直中にやって龍がバシッて食らう場面があるんだけどその食らう精度がまず少なくてその食らうかなって思ってガイル側が打った裏拳に対して龍がついてくるからその速度でそのなんだろう 裏剣と波動剣とその見切り の,、はいうん、あの近距離の攻防をぜひちょっと上手い人目線で言うとそこは見てほしいなるほどマニアックだけどいいなほんと一度と、うん、一度と裏剣をかわしてその手についてって画面を押すっていう場面が、うんうん、あるんじゃないか相殺できんじゃねえかって言ったら一度届いてなくて<笑>、うん、この裏剣の戻りこうやって歩いてるからねそうそうそう<笑> わかりましたじゃあそろそろね生徒たちがね熱中症で倒れるそうなので、ね<笑>はい、試合の方行きましょうか<笑>は い, いマジこれ楽しみなんですけど僕ら見てないからわかんないけど全然わかんないよいや俺はもうあの7年前だったらゴーゼロ覚醒だか<笑>確かに確かに<笑>マジかいやマジで7年前はねじゃあ見ましょう試合の方早速す早速ではないんですけど、はい、お待たせしましたはい行きましょうそうですね まあ出際になるのあ の,、まあ、あのソニックのデギですねデギにデギあ開幕のことじゃないのそうで、うんで開幕じゃない。ソニック いや俺これさ あ, あの四人で家でテレビ見てる感覚になったんす け, ど、うん、だけど僕実況できてるんですよね。よねよねよね大丈夫大丈夫。はいそれではでさあはい。さしししリュウもうちょっと持って間違ってる。えこれこれなんですかちょっと。あステージあ違う違う。ジャニステージまで行って。 あキャミーステージは。あのね、これもね、ちょっとね。まあやるんだった。あのね、俺とさそりかもそうなんだけど、<笑>うん、まず CPU 戦で、うん。あのキャミーまで行くっていうのが基本の流れなんですよ、対マン百とかやるとき。まあそうだね。キャミーステージが、あのこれね、うん、処理の昔のゲームだから、背景にさ、あのさ、うん。鳥とかいんじゃん あ,、ね、あれのせいで、ちょっと。鳥、うん、<笑> あ, あ, あいつ、そんな邪魔してないの<笑>めめ、ね、<笑>あいつい、あいつじゃないんだ。あいつじゃない、あいつない、あいつない、例えば、ホンダステージのお風呂とか。<笑>ああそうそうそう ちょっといきなり飛び込みが、ちょっと楽くなったりするの、うん。処理落ちでね、ゾウとかね、インドツー。だからそれで、うん、いつも CPU で行くっていうのは基本なんだけど。だいたい、覚えてる、覚て見てない。<笑>何い、これ、画面見てない、でも、<笑>ここを映してるのは、何、<笑>この解説をさせるため。<笑>そう、びっくりしたんだけど、ここってもう X ッの基本なんだけど。うん、これ絶対わかりづらいよ、ね。<笑>分かんないね。うん、まあ、俺、え、は、ー、もうずーっとだ、だってもうバルログ とホンダステージはスピード2倍違うからえマジ然違う2倍あそっすね多分2倍ぐらい違うから、ね、違ないよ、ね、ホンダとあのバルロがへえー、ここ普通もうスマホ見てなきゃいけないところなんじゃないか確か確かだのっていうかしかも実はフェイローステージやりやすいからやりやすい<笑> まあでも見てる人から見るとまあ、この人しゃべるだけじゃなくてなんか動きが面白いって<笑>やばいなこれさあれじゃない密着取材でも全然いけそうじゃないですかいやこ当時でも今多分対策を考えてるような顔してるけど全然考えてなさそうにしか見えないか ら, <笑><笑>何もいから<笑>だってもう目が絶対何かを考えてる目、ね、しねね<笑>やがからやばっ<笑><笑> あ、てか何ここを映したかった感じだろあ間違いない、うん、びっくりだろ俺この人してるから相当つ俺絶対職室かげられるやつずっと見てないよいじりすぎだろ<笑>友達ですから<笑><笑>我々わサソリ界の会員ですから会員ナンバー七ですから番号<笑>、うん、もあるんだ番号<笑>ないですな い, な, っで な, ないですけど、ま、一番一番下なんです最後なんですああ、なるほど じゃあ、僕が。ちょっと待って、いや、終わっちゃった、あれ、終わっちゃった、どっちかったの、どっちか、どっちかった、見てなかった、どっちかった、あ、まだ。今でさ、間違った動画だったもしか。あるし。合ってるんですか。え結構。いいね。まあ、まあ、そうだよね、でも、でもなんか。今のが見せる。あ、そう、ここが始まるから。ここがですね。 はい、あ、こ試合でチームにいってみまあここまでいくら基本なんですよエクスの最初に言っとくとタ高は 1P も 2P もその1ピも2ピもソニックは変わんないですなるほどそこ重要なんですよねサシシは1ピも2ピの両方唯一対空が出るへでさあそれではサクシリュウがいるー龍対タカガエル見ていきましょうはーいーコンセプトマッチですえい<笑><笑><笑><笑> いや見てからです竜巻を見て、はい、竜巻のコマンドを完成させておいて、oh yes. 中足の戻りを し, ててしっかり蹴ろうとしてる、はい。してお前中足空振らせねえだろってところあなにこれそう。で今 の, の中足空振らねえだろでそうちゃんと歩いてさあるタイムくるくるタイてくるほんと凄いかバケモンだからさっき俺が言った間違いないですよね今の中足にちょっと気持ちが入っちゃった気持ち入っちゃった そうですねちょっと波動拳とソニックの捜査施設流動を教える場面でああで、これはねううもう無理せずためてる感じですよねでと前通りしたあここはここは今真空でちょっと完成させなかったのはな一応距離的にここにも隠れないの で, のでとりあえずリュウとしてはじっくり近づきたいなるほど歩きたいこれこうがかもう下がるしかない感じですよねそうです ね, <笑> こ, れねこれ見てたらなんですよ今の真空が間に合わないんで<笑> 固めて。うわあ、大物大物、二<笑>回か。なんだこれ。まず先に取ったなサシシ。いイカブさん、ね、言った通りですよね。ちゃんと俺たちが言ってたことやってますよね。確かに確かに。さっきのなんか中足蹴りますよってプレッシャーかけていてから歩いて近づいてるんですよ。龍がガーブ強いですね全然。<笑>そうですね。でもい してるんでよく見てほしいさあまずは灼熱で燃やしてここはアントニミミスだこれはですこれ必要経緯、うん、画面端を維持するために必要経緯なるほ ど, なるほどダイヤシですここはハボケミスだと思うハ、まあ、ボケミス正直ここは出るんです、はい、歩いててもまあ飛んでるの見てますよとこれもう真空のプレッシャー真空持ってますここ真空のプレッシャー。あ<笑>アントニミミスだしミスてまあ画面端難しいですこれは真空ともっているので OK 使いましたね、もう一瞬ジャカードで歩か、ね、なきゃっていうところなんですよ。おーこれだうこここのす<笑>るれれれれれいいいいいやあれはあれははだ<笑> 今裏剣で間に合わないからと思ってスタブした小高が偉いですなるほどここすねこ我慢してる竜は我慢竜は我慢でしっかりシングためたいところなんだけどまあ焦っちゃうとこあれ多分打たないで待ってても詰ですからね、うん、まあまあゆっくりやるかもう殺すか、うん、まあでもドットぐらいしかなかったですから<笑>おか 大丈夫大丈夫初めて見たレベルをや投げのマニアックダメン K さすがにラビニいですねアントビこれねソニックを打って分からない方に説明するてソニックを打ってもらってもシンクあります、ね、シンクありますサマーをシンクあります削りでは死なないあああ死ぬかもしれないけどバックジャンプ間に合いますうわあうまいやった あっすげえホントにすげえホントサッシもさすがにやりすぎたかます<笑> そ, う そ, う そ, うそう、ね、こから切り替えてくるじゃないですか、ね、311まず開幕ハード打つから打たないかと、うん、打ちます ね, ますねで画面端をまず、あ、どんどん打っていくとだいぶ下が る, こ れ, 下がるこれはやっぱりリュウはシング溜めたい感じシング溜めたいけども余計なダメージを食らわないために飛びを意識しながら、はいはいまあ、連打で波動機を打っちゃうと飛ばれちゃうんでなるほどこれが先ほど言った必要経緯でここですね いかにカメラ意識者が、裏手もらわないと。もらわないところにいるな。あの距離、明らかにない。な、うん、いるんですよ、ねすねーー、このいいいー何かよー。真空のプレッシャー。やばいやばい何ばよ真空のプレッシャーで、この投げがね、はい。これモーダーで、回線のゾ見てれば。分かるれも見てればわかる<笑>気持ち。誰、誰もが。いますね。今、ワクワクしてるんじゃないですか、これは。これがリュウガイドですよ。 一応まあサッシの方は弱と強の波動拳使い分けていて弱は総、いはい、作用、はい、で強は相手を飛ばせるようですね、はい、なるほど、えー、そ今 の, の読みちょっと遠かったですかねいやちょっとあのまだ焦っちゃってる気がするなるほどここでしっかりガードで自分のターンが来るのを待つんだけどまあ点火早くてちょっと こういう感じですね。焦ってしまう。コタカちょっと強くなってんのに、サッシもちょっと驚いちゃって、ぶつけてさせない感じが。もう焦ると言ってもあれ。当たってたら多分真空圏内でサジになってるんで、多分外見を読んでるのがすごいって話でもあるわけですよね。そうですね。竜巻かの子が成長はかま。まあもうこういうこんな普通の竜がやるとコタカに竜巻はまず当たらないです、ね。ああ、そうなんだ。そこまでちゃんとあの考えられてソニック打ってるんで、弱中強、うん。へ<笑>ここも。 裏手に入るかなってでこうですね裏を当てて入んないってことで打たないす、ね、打たないってさ、ねね、すがのパパさっしーもダイモ押ス使っちゃってるんでまだちょっと焦ってる感はあります、ね、なるほどゆっくり歩いた方がリュウは、まあ、あのガードできるんで直前ではいはいはいだいぶ押かっちゃってるとこにちょっとソニック刺さっちゃってる感じ、ね、でこう苦しくなっちゃうと俺、はいはい、は行くしかなくなっちゃってう、ね、ここで当てれるからですうお大変しかよマジかしよあんにありました暗い投げこれねむずいんすよ ね, いやーこれね あえててらって投げるそうですそうですアントミでガードさせて中押しと投げの2択に、ねね、行くっていうところであえて食らって投げに行くっていうガード想定でクに行ってるのに勝つんです、ね、そうなんですねホンだったら1択にすればいいんですけどやっぱ焦りを読んでねで す, ねすごいまあうこの中リード<笑> ここおーここら辺白すぎるら辺から、まあ、ダイヤシなんだいやビッグ狙ってきましたねあれ台足があるきは台足だと何の場合、はいはい、ここですゾーンうおかね、まあ あ, あ確定ですね。うん、まあ、どっちでしょうか。そうですね。波動、波動で終わるんで、ワンちゃんのダブルにかける、ね、っていうところですね。開幕は。うんうんうん、ー歩いてた怪しいてことな、ねこ。これやばいっすね。あの、さ<笑>、あえて下がるところで前に来るの読みのダイヤシー<笑>です、ね。まあ、ずっと、ガイルは相殺しながら、はい、どっかで飛びを、もしくは中足で、こう、ターンを取り直すよっていう。はい、この後もガえルターンです。 ささけがもう相当叫びじゃないと当たらないので、劉は我慢して全身ガードしてやるかまあ今みたいにぶっぱなすから。もう大ブサイク ス, ス、あれ当時見たらなかったから新しいのドドドですね。あとねトリカゴス、ね。あと。じゃああとまたわ投げるわ。この距離怖い。<笑>すーげえ強気打ってくる。ここっすね。止まれる。うわあ こ, こわったか。ミ水だ。 あれ真空があるとちょっと、うん、あのー、処理落ちがかかってここはちょっと難しくなるんですよ、ねうんうん、はい。ーサマーですね。こういう逆カメハギ。これこれでかかってたい。やってきましたね。サマー。投げな。大ボスを打つとね、ガードモーション取っちゃうので投げやすいんですよ。投げ抜いこんな で, ですね。あのあ今たまたま裏もありましたけど。ーね、今度は差しか。 マイポリしないでリーザ若干あと、面でゆっくり近づいていけば、逆転はないです、ね。これはない。絶対ないですよね。<笑>ああ、やりました<笑>。しかも相手はサッシですからね。<笑>まあ、初戦、ね、はやはりシンクノーテル流にリードされて、やっぱきついっていう感じですかね。で、う、も、んうん、やっぱ後先なんで、序盤に竜巻結構見せてるんで、<笑>そういうのもかもしれない。ああ、ありますねー。なんか、<笑>うん、なんか、ペントのジャブとか増え、最初よりちょっと多いな。そうですね。出てきましたね。ねさあ灼熱で。 だうわっそれがすごいしっかり選択がすごいですね台足いんですよねあれ遅いですけども裏剣にしないでしっかり台足に出てきますね、うん、まあそこはたぶん10万試合って言ってる理由があるんでここは今のあの裏剣ですかねあの裏剣すかしの台足あれの台足はギターン取りに行った感じです、ねうん、はいも、まあね、うず、んまあ、いところですよね端継続のために歩いていくんさあ心臓たまったぞここっすねただ、うん、これは 最エルナはああ、投げに行ったことこはサですね、うん、今のアントニミスですかねアントニミス勝つでからフォローの目指し勝ち押切ってこの一回切られた時のガイルの精神的ダメージが結構でかいですよねうまいなですね<笑> もう基本的にガイ ル, ル側はリュウに対して半分くらい体力をまずここ取りたいんですよ、はいはいはい、真空溜まるまでに、はい、で残りをしのぎつつ竜が焦ったところを殺すとなるほどいや今のなんだあ動いたのかですあ動いたのかです回してるんですよね真空をで動いたの時にだけパンチをするっ これ優しいやっぱここ我慢するこれコマニエやばウムヤバいっすね<笑>コパンプラでダイヤ式ってフレーム的にはおかしいんですけどインチューー全開できるって言ってたのが出てますねここでね、うん。こういうのもやっぱ X の面白さ、うんうん、お先の面白さでありますよねコフリーってバックジャンプっていうのも別にありはありなんですけど、はいはい、まああの見てるとまあつまんないのもあるなって言ガンガンいきてる、うんうん、あ, あれあれあれあれミスとミス珍しい うわ見てから真空、ね、これガイル全然ライン上げられないっす ね, いやむいっすね、まあ、でも小高のスタイルが後ろに下がりつつカウンター取って戦うスタイルなので、うん、まあこういう構図にはどうしてもなっちゃう、うん、小高の前取りが少なくなったら、まあ、余裕があるのかなっていうなるほ ど, なるほどまあ、今のところ結構前飛びが刺さってるんで、うんまあ、ちょっと今苦しいんすイボスなんかす大御ますね<笑><笑> おぉ、ね、こういう逆逆に差し返す、うん、見てからですねあ回してますね、うん、ちゃんと中間で暴れてもいいでしいここあ ー, 裏 剣, あー裏剣、これ強要系のやつだ。<笑>今前この前なのか、ねね、この剣にねこの剣にたまになんか技が刺さらないことがあるっていう現象が起こるんですよ ね, ねへぇー9人もなんですけど今のプールスカップはねそうですね やべえな逆にの今日は全部先ですね吉田選手ああ投げみの前飛びですか苦しい目指すーーイイめいしてくれた真空たいさあたまるぞそこまでこっ ち, ちょっと今あのー、差し出しそこで<笑>そこでハモウケと見せかけてお前飛べる だろ醍醐<笑>しないとあれ渡らしないと昇流が落とせない位置だから小かも割と安全の飛び込みではあるんですよねそこまでえて醍せ飛び込まれに近づくっていうとドットで真空たまるからどうしても食べたいっていう現よねドットまでしといて波動だろうでこっちを燃えるところだよっていう位置からの醍醐<笑>、うん、お見事です波、ね、ドでたまったからこそのジャンプでそれをよこれすうわー来たーなるほどなるほど裏剣 大部使ですら、勘違いするぐらいのフレーム工場でいや、でも小高のこの総裁の時の技の選択肢の選び方がすごいですね<笑>これ本当にやり込みだと思いますうおあと、ね、お三対三。熱すぎるえこれ、あのいい試合だけ残してるわけじゃないですよね<笑>大丈夫ですよね<笑><笑><笑>すげえいい試 合, いい試合です、ね うやうこれいな、はい、スこれは裏からこ剣で返してないところでハードレン打しているここでもう外野のターンですしっかり。 おかえりのターン無視してうわこれがあららららららら、えー、ちょっと焦ってやすいおだが焦ってすごいな<笑>さあ、集計隊区<笑>渋いっすねもうこれタイムリードしてる状況だとあんまりマイク必要ないんでこれはどっち有利っすかこの状況この状況はもう全然ガイルは有利だと思うんですけど、うん、もう吐いたら終わりっすよね、試合これ焦っちゃってうわーこれはお互い焦ってるぞ確かにでも分からない真空が刺されままだダない。よっぽど先目じゃないと下がんないんでうわ ー, あー ミ<笑>スるプレッシャー、えー、確かかにににっっっ ち, ゃやっちゃった顔しししててててますすすすねねね<笑>怪しいいいなんでででよよよよ今、ねねね、今のくのさ<笑>ししくさ<笑>切<笑>本当見らこ人へーありえないですよ、ね、うんありえない。 もうお前バックジャンプやろうって安定ティコーなんですよ本当。前にアルきだけってう中足切られるから中足出しにくいところで今度は投げがくるんですよんで投げ抜けすると今の中足正熱の二択そうそうそうらずっとチラしく熱アントニーチラシしく熱アントニーチラしく熱を投げの二択です、ね、常に足だら か, かっちゃうのでうそこを いい難しいんですよねは特に、はい、画面端でバックジャンプしてるのはあれは波動に対してそうです波動を先もう 見, てるから見てから無理だからため作りながらバックジャンプしてかわせてたらソニックがあるよそうですね、うん、ソニックを一回でも打てればガイルがこうガイルのターンになるんで、うんうん、そこで画面端をしよう、うんうんうん、もう一度してっていう感じそのバックジャンプを読んでのそう で, そ, うでそうですよ ね, そうですよねどうするまバックジャンプだろうと思ってさっきの状況ドットは<笑><笑> 普通ガードしてもねすいません X はガードしてもスパコンゲージがたまらないん で, そうです、ね、どうにか必殺技を打つしかないんですよねのなさあ先にリーチをかけたのは小高城でガイルー リ, ーリーチか7年前91だったこの戦いを小高がすごいね小高修行で<笑>修行でここまでなれるのかとやり 込, めるやり込みですなこの1本やる時はない アサッシも負け負けたけた一番負けないやーはつしないすねガイドのきついぞの、ね、あっ小高少年リーチです マジかすげえ裏剣っこいい初の投げにきましたねっったもう一生勝ってるというところをやめないアントニー 投, 投げて受け身ダイヤットしている裏剣いいっすそれ波動でハノーでゲージダメ出ますねもうハノーゲンチい止まねえだろとどんな信頼関係が<笑> バックジャンパー呼んでましたとすげ信頼関係やっぱ波動10回変わるされましたね<笑>お前安定たにコー取りたいんだろうという心の人間の心理戦が今かなり見えましたねそうですねでも申告絡まないときついそうですよねいや厳しいですねやっぱり申、ね、を持ってるからこそソニック打ちにくいだって思いま、ね、て うね、波動をしっかりやってれば、まあ、負けることはないうわこれ使わせるガー ド, ガードうわーダイヤシのスイン<笑><す>る行<笑>かないいけたああ飛び出さったよこれはここまで出 な, な い, い, い、まあ、あさあ2回目の進イング食べれるかそれともこのままわこんなまはダイヤシー終了ダイヤシー もう足だったからこそ削り切れた感じです、ね、そうですね、うんうん、あれ裏剣だったらダウン取れてないから分、うん、かんなかったですよね全然これ91だったんですよ7年前いやひっくり返ってるじゃないですかいやね、うん、いやしかもサシシのレベルは全然衰えてなく、うん、俺とサソリくんが言ったこと本当だったでしょ、うんうん、まあ確かに<笑>竜巻打って大足に大足ちゃんと全部差し返すみたいな、うんうんうん いや す, ね、いやすげえ試合でした ね, <笑>ね全然知らない人もレベル高いのは分かるなそう X 見たことない人でも何と、うん、なんか伝わったんじゃないっていうかさスパッツ X ってさやっぱさあの年齢層が上がっててさ、うん、まあショ変な言い方だけどおじさんゲーって言われてると思うんだけど、うん、<笑>アスリートやんけん<笑>いや確かにア ス, アスリートのゲームに見えますね、うん、無理だよこんなのか やつらじゃできないよ。マイナッシュないのに早いんですよ。展開が。そう。マイナッシュじゃないんで、あじゃあまあ、ね、一応理由は第五節がマイナッシュっぽくなるんで、うんね、そう見えたかもしれないけどでもすっごい、ね、早い展開が。すごいっすね。これを百とかやるからね<笑>。それは酸素欲しくなるよ。ね、確かに。<笑>いや小高少年さんおめでとうございます。ますこれ小高さんからのインタビューとかじゃないですか。勝利。はいはいはい、あないですか。ちょっと聞きたかったな。 確かに確かに小高さんから聞きたかったですけ<笑>、ね、そりゃ小高さんだから聞きたかったですすっげえねうれ、ね、しくてあプルプルしながら喋ると思うから、うん、あそうな確かにね欲しかったかもし、ねうん、れない<笑> うん、いやでもすごいシンプルでした ね, したねもう本当にシンプルで分かりやすくて画、うん、面端連れて行ってく、うんかぞりが言ってる、うん、しのいならガイルが勝つし、うんうん、しのぎきれなくてバックジャンプしたら、うん、あの苦しい真空の気持ちが分かります ね, で, すねでもあのー、一番俺がすごかったと思ったのがその秋田がさたあと一回波動拳でたまるって言った時に龍、うん、がここにいて、うん、ガイル側が。 ここでジャンプしたら、うん、大脚出したら勝利権で落ちるけど、うん、何も打てなかったら空ジャンプになって勝利権がスカルって位置でとりあえずお前波動を打っても、うん、こっちの扉1回はガードさせるか空、うん、ジャンするよってところで第5、うん、スで近づいてて勝利権で決めたシーンがあったじゃないですか。うん、俺あて れ,、ねうん、れガイルだって 超最前提じゃな い, ですかいや完璧な飛びですよ、ね、絶対波動だし波動じゃなくても死なないんだよね、うんうん、そう前ゴスじゃないから、ね、そうそうそ う, そう超ぶっぱなしのリスク高い大ゴス何されて中足に食らいに行くようなやつをやられてない限り、うん、大丈夫なはずがそれをやられてたんだよね、うん、いやあれそこがなんかが<笑>勝手に MVP の場所つけたんだけど、あのーねあのー、そこすごかったなっていう うん、ところですね。まあでも負けた差ししの動きを見てると、うんうん、まあ僕がちょっと見た感じですけども、うん、まあ細かい精度がやっぱりまだ戻ってないところがあったのと。あ, あの例えば大足が二回転目にガードしてたのを見て、昔だったらそこに大勝利を合わせてた、うん。まあ絶対やってましたね。えー、<笑>そう<笑>絶対やってたね。<笑><笑>みんなほら梅田戦とかあるじゃない。で、うん、それ実際にやってたのを見てたから、まあそういうところとか、うん、あとはまあ、えー、全部小高の飛びが刺さってたのは。 まあ、あのーうん、それはまあしょうがないかなと思うんですけど、うん、これがもう5先やりましょうって言ったら多分逆転するんじゃないかなっていうような波動の打ち方をしてたんで、うん、<笑> X5 先足りなくなくいですか、うん、<笑>もう 今, 今度のなんかこうエキシ液ンじゃなくて完全にスパッツ X だけにして小高対佐々木の100、うん ポンマッチみたい な, な<笑>もう100本はねもうまあいいとこだけいいとこだけつまんで、うん、でも30とかこのんかねこの「それリーいファイター」チャンネルいいと思ってて30だけ見たいもう本当にいい試合があってこれ足りなかったよねみたいなのって会員の人から集めてさ30とかもいいかもしれないよねいや X だからこそかもしれないけどさっきねそう X は30だい俺らやるとき50とかだったよね 30×3 セット とか<笑><笑>でもう携帯に丸松つけ○つつててじゃあ一回休憩みたいので捨てて、まあ、時間も結構3時間ぐらい取られるでしょそう大体うで大体あの俺たち一般庶民は CAMICPU の, のキャミー出るまで待つんですけど「兄貴さんいいからテ ル, デ ル, デルデッテルテてンって入ってきてキャミ、うん 選んんででくくる、ね、すよね大人キャミやってくるから<笑><笑>時間がちゃんと大人キャミー、ねはい、だか ら, だから会社には内緒できてるから、ね、<笑>時間大切だ大体4時ぐらい集合って言われるから、うん、4時は仕事してるんだよなとでちょっと待って<笑>っキャミー行くから待ってって言うと「<笑>ああもういいや乃木さんはっ」っつって<笑><笑><笑>そのキャラを殺してくってい う, そ う, そ う, そ う, そう懐かしいですねいや懐かしいですね、はい、いや小まさん、はい、おがとうございます<笑> い, やこれいいねこの面白いね面白かったこの2人これで終わりは嫌だね、うん、もうちょっと見たいね、うん、も, もっと見たい ね, い, い, た い, ね、うん、いや次30いいね、うん、次30しましょうホタ堅いサッシしかも今回サッシしめっちゃ悔しいと思うよ、うん、そうだねだって昔休止つけられてたやつにいくら7年経ったとはいえしっかり負けちゃったじゃん<笑>、うん、だから多分またその要望にも応えてくれるんじゃないかなっていう、うん、そうですねむしろサッシがまたこう X をやってるっていうのは僕らにとって も,、うんも そうです ね, すね本当に見てほしい人だからな、うん、冊子は、うんうんうんうん、ぜひぜひぜひ、はい、そんなわけでスーパーステイトアウターズ X でしたねはいはいはい、はい、で次は、えー、とサードストライクに行くんですけれどもその前に告知があるそうなんですけれどもこれですね7月6日木曜日、はい、21時から「ハイタニズノコユカドン定例放送サード決勝リーグ直前紹介」ですねサードがもう決勝リーグが始まるんでね その直前放送ということになってますはいアクセサーはい、出ます 出, 出ますアクセサますあ、クセさんもいらっしゃるおーアクセ来るなるほどしてその翌日7月の日金曜日21時からサード決勝リーグ前半戦とはいして7月15日木曜日21時からサード決勝リーグ後半戦ここで優勝者が決まるわけですよねはいなってますそして有ディール格ゲーチャンネル番組スケジュールというのがありまして えー、と運営コメントの方にあるかね URL が、はい、出ますのでそちらの方を見ていただけるとチャンネルが一覧が全部わかるというふうになってますいやー出ないとさっきの厚さがまだが、ね、そうね熱が弱い何かもう下手したらあれの余韻だけで2時間いけちゃうんじけちゃうぐらいのね<笑> あれれ時間はしゃべれるね、うん、ここで、うん、なんならちょっともうお酒買ってきてくださいみたいな感じになっちゃうもんね俺<笑>、ね、<笑>飲めないけど付き合うよって感じになるよく考えるとそれずっと後ろで見てた秋田さんは結構豪華だったよね、うん、いや秋田あんなの見てたんだよねうそうだよね俺ら だ, ってさだって俺らの30問かけるさんなんでさ、うん、もうマージャンファイトクラブの一席は秋田専用席そうそ う, そう<笑>ずっとうそうそマージャンファイトクラブは客何人よか秋田こうやって<笑>いや俺もうね 出川座りだから 今, 今日は 誰, 今日誰見るかな っ, って、来た瞬間、いいのいるじゃん、<笑><笑>始めようっつって、なるほどね、<笑> そ, う そ, れははね<笑>そうなんですよ。うん で、でそこで攻略を思いいつ、うん、普通さ、うん、なんか 見, 見る人ってさ見るのが好きだからって言ってさ、うん、思いつかないじゃんあれ出した方がよくなんじゃないとか、うん、隣で人男始めてくれ誰かに金渡してちょっと竜で入ってみてっつって、うん、で、竜巻打ってっつって、うん、そこの全部のファジーみたいなとこもいきなり、うん、何それこれでいいじゃんみたいな。 今の15年とか20年のゲームで誰も思いついのってことを人の対戦にして思いついちゃう攻略能力いやすごいですたた人が解説してくれてるんだからさあ垣田さんに教えてもらって強くなれないわけないねなれない、ね、わけが な, けないそれはいいんですけど<笑><笑><笑>やっぱりね思ったの X 面白すぎる、うん、やっぱ X もっと見たいですねまたお願いしますってことだってもう X は入ってるんだからもう毎回 X も、まあ、あとが濃いからいろんな人が面白い 確かにあ確かに、まあ、この2人だけじゃなくって、うんうん、あのねもっと面白いマジでいっぱいあるからいっぱいねホントに俺ら X もいっぱい出ってきたから、うん、面白すぎる組み合わせ多すぎる、うん、本, 当いや本当に、ね。でも俺ここ高さん単品ンンだけでも全然いけるやつあれね<笑><人は><笑><笑><笑><笑>あれ小高商店より面白いやつはいないけど<笑><笑>人は、ね、だって1人で店開いてんだもんだから人としてはあれなんだけどプレ、うんうんうん としてはも う, 相当もういっぱいいます、ね、そうなんだた3年を持つよ、うん、X だけでマジで漫画の題材になるぐらいだから、ね、やっぱりああ、確かに確かにそれぞれがキャラクターだよねマンになってみんなそれを読んで面白いぐらいだからね、うん、あの上のうんこめ大丈夫ですか、うん、大丈夫ですかあ、もう出てるですねはい、はい。るコタカでコタカレギュラーありかも、うん、まあないリフトカエル誰と組み合わせても面白いけどコタカ対誰で、まあ、いつかこの解説としてはサソリ君ともやってほしいねあ、そうですねサソリさん見たいよそう 僕やってたよね、こいそ多分行けると思うおーうリ俺、さそり君結構デビュー時期がちょっと俺より遅いぐらいだったね。うん X えー で最初ガイル戦めちゃくちゃ下手だったね だ, だた、うんうん、からめっちゃやってたよ、ね、一生竜巻でこうタケコプターしてたか<笑>早速ガイルが広がったからねそれじゃ強くなんねえだろうと思ってたけどそれがソリ君相当攻略して、ね、今の竜で、ね、勝てなかったガイルに勝ってたからね本当にそうなん だ,、ねうん、だか歩きだやしが全部歩きだやし弱勝利に化けてヘら ヘ, ヘラして<笑>めっちゃヘラヘラしらから勝ってたからそれ<笑><へー><笑><笑>でも芸人さもあるからねうん、うんうん ううなるほどまあちょっとやりたいですね。エアエックスぜひね。抜きたり差ししもみたいですね。うん、ああ、逆の逆の。俺ね最後に百やった時、五十四対四十六で勝ったよ、えー。勝ったよ<笑>、はい。抜き差ししも結構殴り合いになるから。<笑>はい<笑>はい、スターテックスのトークがなかなか終わりそうで<笑><笑>、はい、終わんないから。はいはい、<笑>ここはもう次にいかしてください。さすが PMC。いややっと切ってくださいこっち一生がないか。ら俺もう。俺も運命つなぎだ。<笑><笑><笑> 持ってるちょっと M. C. 切ってもらわないとごめんなさい。あのうんこめんとらむって言うのかなー。サードの方にいかしてくれ。はい、次はサードになります。はい。はい、で、そこから会員限定途中から。はい、あ、はい、わかりました。サードの途中から、はい、有料放送に切り替わるということなので、はい、よろしければ入会の方。 お願いします。今後の X 考えたらね。X は X は上がりました。はい。ど、はい、うも。キラッ。今日決まった。MMC。m c 切り替えてくれ。濡れないね。いね<笑>もう行かないと、もう行かないとか、ね<笑>はい。はい。というわけでですね、はい。早尾対バナオと早尾対マッチの試合となっております。はい。はい、まずはインタビューの方ですかね。はい。はい。はい、お願いします。 いや ま, まあ、きついなあっていうのが、まあ、正直な感想ですね。バナオさんは竜、まあ、使いで、まあ、おそらく伝人を選んでくるだろうなと思ってるんで、まあ、そこがやっぱりきついのと、まく、あ、君は合気なんで、やっぱりこれもきついなあ っ, て言って、どうやって粘るかっていうところになるんかなとは思います。はい バナオさんからですと、まあ、対戦した記憶がほとんどなくてさっきちょっとバナオさんと話してたんですけど多分最後に対戦したのが9年前の<笑>埼玉ポピーという、まあ、今はないかなそういうゲーセンで対戦したのが最後なのでもう印象としても動画での印象でしかないんですけどなんかコンボミスが多いのかなとい う, <笑>いうところがやっぱり印象に残ってるんでそこをうまいにちゃんと。 最大反撃とかそういうのを入れていけたらまあいけるのかなとは思いますマッチさんはねもう本当に苦手意識が強くてこれももう相当前の話になるんですけど一度関西にマッチ君が泊まりに遊びに来てくれたことがあるんですねでその時の宿が僕の家だったんですけどその前にあの大阪のモンテカルロっていうゲームセンターでちょっとサードを対戦しようっていう話になって、まあ、対戦したんですけど 3本とも P で、ま、僕が負けて止めるのやめようかなと思いましたね<笑>かなりもう号泣もそうなんですけどマッチっていう人に対してちょっと苦手意識があるかなというところなのでまあなんとかもう十何年ぶりの対戦とかなるんですけど、まあ、克服できたらいいなと思いますちなみにその時あの泣きました<笑>マッチ君止めてる横でちょっと泣いてました<笑> バナオさんに関してはこれはもう何とも言えないんですよ多分、多分間違ってたすみません多分勝ち越してるんじゃないかなとは思いますでマッチングに関 し, 関してはもう負け越しではあるんですけど一方的になってるのもあればまあ善戦してるなっていうのもあったんじゃないかなとは思いますその当時は一応全敗ではないですはい。 どっちにしてもヒューゴ不利かなと<笑><笑>思いますけどね<笑>。<うん笑>はい。カケイケバナオさん、まあキャラだけで見ていくと、まあおそらく伝人の竜になると思うんで、いかに投げとか竜巻とかですね、まあダウンを取られる技をいかに食らわないか、あと画面端に行かないかっていうところが、まあヒューゴがあの頑張りポイントではないかな。 と思いますね、で連陣発射された時の読み合いは本当に相手がいつ話すかっていうタイミングになってしまうんで本当にそこまでいかないようにする徹底するっていうのがまあキャラ対策ですねはいマッチ5期これはねどうしようかなって感じですけどね、まあ、基本的に飛び込みは相手のゲージが溜まってたら 流滅殺後波動でほぼ完全対空ってなっちゃうので、まあ、地上で頑張ってでもたまに飛んでくるんですよね、その飛びの種類が合きは豊富なのでいかにそれをさばくかっていう形になると思います、具体的にはまあシュートダウンを早め、遅めあとは垂直ジャンプばらまいたりとかっていう感じになるんじゃないかなとは思います。はい、か対 策, とか対策 まあ、僕といえばギガスみたいなところがあるんで多分ギガス警戒されてると思うんですけどまあ目が飛んでいこうかなといや嘘です嘘ですギガスを選んでまあおそらく警戒されるんですけどまあいかにかいくぐってギガス当てるかっていうところがまあ僕のやりどころやりがい見どころ多分期待されてるものなのかなと思いますんでそこをちょっと頑張りたいなと思います やったんど、<笑>やったんど、買ったらもうこっちに引っ越してサードやり直せっていうぐらいの感じでよろしいでしょうか<笑>う。<笑>ええー、ありがとうございます。よろしくお願いします。ういますまあ、最後に早さん と,、はい、と組み合わせを聞いた時はどうなんでしょうか。うんまあ、とにかく嬉しかったですね。うん、単純にやれることが。 対戦する機会がない人だったので僕が一番やってた時期には早尾さんはやってはいたんですけど関東の方に来ることっていうのはあんまりなかったし交流することはなかったんでこういう機会をいただけたのはとてもうしいです ん, うん、まあ最強のヒューゴーっていうだけですねやっぱりこっちにいるヒューゴー使いとかと比べるとちょっとレベルが違うのでだからたいやっぱり想定するのは早尾なんですよ でかい大会とかで上で当たるとしたら他の飛行よりはありえるんですけどっていうのでまあんだろう僕の中ではもう妄想の産物ですよねこれをやってくるレベルなんだろうなっていうのをいろいろ想定しながら考えてたっていうような感じですです<笑> 9年前に埼玉ボピーっていうゲームセンターがまだあった時に1試合やってそれ以来なのでその1試合でこれ マジで強いんだなって思って。っていうの以来ですね、これは。今回は。負けました。一ゼロ負けです。はい。そこそこ竜だと思いますね。その。昔対戦した時も、他のヒューゴとやる分には。かなり勝ってて、もう考えなくていいなと思ってたぐらいだったので。あっと、まあ、まず。 竜側のベストの SA 選択っていうのは電磁波動拳だと思うんですよその体力の多い相手に対して1回触ったところでダウンを取ってリターンを取ってっていうので相手の動きを制限しながらスタンチを貯めていくっていうのとあとこのゲームはバグなのかは知らないんですけどスタンしてるヒューゴーがしゃがみくらいになるんですよでこのゲームってしゃがんでるときはダメージが 1.25 倍になるんでぴよってるときのフルコンボがまるまる全部しゃがみコンボになって乗るっていう のがあってでヒューゴー側としては SN 選択は結構厚くてハンマーマウンテンだと電信波動圏を近ければ抜けれるんです玉抜けでなんだけど立ち回り抑制はやっぱりギガスの方が強いっていうので人によって分かれるポイントですねーーあです、まあ、今さらですよね今さらなんか月<笑><笑>月焼き場で何かをやるっていうわけではないから、まあ、今までの僕のサード貯金が。 どんくらいい生きるかっていうことだとだーんまあずっと想定して英語対策を考える上で想定していた相手なのでその自分の今までの攻略っていうのが合ってたのかどうかっていうのが証明されるかなと思ってるんでちょっと楽しみです。はい えー、と早はまあサード僕もサードの初期からやってるんですけど、林、まあ、もサードの初期から、まあ、西側の有名プレイヤーとして名前が売れてて、やっぱまあライバルじゃないですけど、かなり意識してね、大会とかでも当たるときとか、まあ、意識してた相手なんで、まあ、それをまあゲーム出てから10 20年近く経って、ここでそういう対戦をね、みっちりやる機会を設けてもらって、まあ嬉しいですね、純粋に。 まあ、あのヒューゴーっていうキャラは、まあ、あの今でこそ防御手段がいろいろ増えてきて、まあ、あの体力もあることからそこそこ相対的な地位は上がってきたと思うんですけどやっぱ出た当初投げキャラであんま強くないっていう印象だった中でやっぱあいつはもう西で勝ちまくっててやっぱもう怪物なんだろうなっていうのがあって、まあ、今でもやっぱその引きつける、まあ、投げキャラ使いに結構多いと思うんですけどそういう見せるプレーができるプレイヤーだと思ってますね。 多分さすがに勝ち越してるとは思うんですけどまああの言うて大幅な勝ち越しじゃないような気がしますねうんと結構これ意見分かれるんですけどまあ有利は絶対間違いないんですね合気がただめちゃめちゃ有利っていう人もいればそうでもそんなに有利じゃないかなっていう人もいて僕はそのすっごい疲れるもう本当に願書にもう超逃げ回って疲れることをやれば まあ、そこそこ勝ちやすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただリターンの大きい行動を取るプレーじゃないのでなかなかそれを継続しきれるかどうかというのも結構集中力とかもいるの で, で甘えて自分から攻めていっちゃったりするともう全然きつくなるんで、まあ、そういう意味で言うと、まあ多分有利だけどすごく疲れる組み合わせです。これれはけ引きと、まあ、け引きはいえーっとまあ、基本は寄られ 寄らせたくないまああのやっぱ合気ってその残空波動と、まあ、波動圏もかなり速いし空中でヒットするとダウンしてしまうっていうのもあるので9合、まあ、側はかなりその弾幕を避けながら近づいてくるっていうところになってくるのでこっちがその冷静にうまく球を打ち続けてあとはまあゲージが溜まったら昇竜メッパーとかできっちり落としきれるかっていうところと、まあ、相手がそれを逆にかいくぐるうまい跳びを見せてで近づいた後のやっぱプレッシャーかけられた時は。 豪旗 っ, ってあの逃げる技もあるんですけど一点読みされると即死しかねないので<笑>まあその辺の読み合いですねうまいことかみ合えばほぼ近づかれても被弾しないんですけどまあ読みが適中した瞬間にほぼし死にかねないのでまあその辺はやはり見ものなんじゃないかなと思いますい、ね、まああの結構このゲーム人によって癖も変わるのでまああの集合戦自体は割と昔から イメージはできているので、そのやってる中で、まあ、その相手がどういう傾向にあるのかとか、どういう回避手段をしているのかっていうのを見て。まあ、ちょっと臨機応変に変えていきたいと思っております。いや、さすがに負けたくないですよね。はい。っていうわけで、よろしくお願いいたします。はい、いや、いろんな思いあります、ね。三、ね、人分まとめてみていただきましたけどね。うん みんながみんな結構喋りたがりだから<笑><笑>結構な時間かかりましたよね結構長かったね、うんうん でも、そんくらい熱い思いだったことじゃないですか。<笑>そうですね、うん。はい、確かに確かに。やっぱね、関東住んでから、早生って、あの<笑>、うん、マッチと、まあ、マッチは最初からやってたんだけど。うん、早生ってなんかね、生きる伝説みたいなところがあって、うん、なんか、あんまり、ね、対戦しなくてもできる機会がなかったから、ね。バナオとかはね、うん、本当に嬉しいんじゃないかなと思ってて。うん、確かに、最初にやってたもんね。そう、本当その通りだと思ってて、うん、で、バナオとかが。 まあ、元気とかピエロとかまあその世代、うんうん、その世代が強くなった頃って早おっても現役ちょっとやめちゃってて、うんなね、で最近だってまだ復活してる感があるから、うんうんうんうん、だからまあ時代的にもバナンはこのコンセプトマッチは相当嬉しかったんじゃないか、うんうんうんまあ、本人も今言ってたけどさ、うんうんうん、そういう思いが あ, りあるよね、うんうん、あとやっぱヒューゴって相当キャラ的に、うん、なんでこの組み合わせなのってぐらいきつい組み合わせで今回やらされる<笑>じゃんキャラさもあるんです、ね、キャラさマジヤバくて同期は特にヤバそうだよ ねうん、で電人龍もね一、うん、回俺あの大阪に、まあ、バナオじゃなくて邦って俺の弟子もで、うん、バナオと同じ龍使いなんだけど、うん、それがまあヒューゴ、関東のヒューゴにはもう負けたの俺見たことないレベルで、うん、まあそしたら俺たちがまあモンテに修行しに行ってるサードを、うん、でその時に早尾がまあファッと入ってきたの、うんでまあ、いつも通り国がヒューゴ戦やるじゃん でなんかすげえいい勝負し て, るっていうかむしろもうなんか5連敗とかし始めて、ね、えヒュー庫に負けてんの初めて見たって言ってあっち側行ったら早尾だったっていうで電人ん流なんていないわけよ関西にんなんで対策できてんだっていうところもあるから、うん、早尾のでんじ流戦にはかなり信用して見ていいと思って、うん、いい思っできたその時に対策とかってさ人強なんじゃないの分かんない、ね、でもあもね、うん、神奈川のね この間来て100連勝してったみたいな話、うん、えー、<笑>いやそれはちょっとこう流れてるでしょ<笑>そ う, ういやいや<笑>ちょっともるよね<笑>プレイヤーちがいやあなんかでもなんかその90年代トークいいなああ<笑><年代><笑>連敗したなあ1人で100いったとかいや違う何人かで乱入してったんだけどう、はい、もう最初に結局勝てなくて、はい、誠使いとかだよ、はい、で100連敗したっていう、えー マジかでもね本当に今からすごいもん見れると思うよ、うんうん、あんまさで出てこないとねちょっとわからないと思うんだけど、ねね、ワンチャンですかねワンチャン能力を見る感じですかね、うん、まずはえっ、ー、早尾さん対バナオさんの試合なんですよねはい、はいはい、この含み合わせはどういう感じになるんですかね、はい、えっ、ー、と、はい、これは、えー、まず、うん、まあ早尾さんが呼ばれた理由みたいな話になっちゃうんですけどまあ久保、うん、っていうのは残ン っていいいうレベルじゃななぐらい鈍重なキャラ で,、うんうん、で体もでかすぎて、うんまあ、ジャンプ攻撃高めでも低めでも簡単に当たるし、うんうん、もうとにかく位判定がでかいしまず歩きも遅いから地上戦っていってももうだから手伸ばすしかないみたい な, なその歩いて何かっていうことが<笑>、うん、一応ダッシュはあるけど遅いしジャンプは高いし、うん、であとヒット確認コンボがない。 確かに指導はパーム。うん、パッチン。こパッチンで、十七フレ指導なんですよ。<笑><笑>取れちゃうぐらいだからねう、まあそうそうそう。キャンセルかかる技が小技だけで、つ、う、な、ん、がる技はまあほぼない。確かに。エックス技一個だけ減らないん。 技がうん、壊しボがかも打ち切りのやつがあるだけとか<笑>うん、うん、で、まあ、体力は全キャラで一番あるんですけど、うん、そういう、まあ、大きな弱点がいくつもあって、うん、飛びジャンプ以降も遅かったりマニアックなところであるんですね。うん、で竜、ねうん、の弱点っていうのもあるんだけど竜、うん、の弱点悪いところっていうのが、うん、ほぼないと変わんないんですよヒューゴ戦に関しては。あであの硬くてあのヒューゴって守りに入った時硬かったり。 してこじ開けようとしてあの打撃と投げのタック仕掛けに行ったりすると初めてヒューゴに対して危ないそのスクリュー食らったりとかブロッキングから2回転食らったりするんですけど竜に関してはバナオは電人竜なんで電人竜ってことはゲージ貯めてて電人波動拳っていうガード不能の技でピヨるんですよねガード不動の技でピヨるってことは竜は逃げ惑ってゲージさえ貯めてればいいってことになるんで。の あのこじ開けるのが大変っていう弱点がないに等しいんですよこの組み合わせに関してはでなので あの電人中足先端当てたりしゃがみ中パンパッパッパッパ空振ったりとか追い詰められたら竜巻で逃げたりとかしてゲージさえ貯めればヒューゴ大ピンチでそれをしのぐためにヒューゴが攻めなきゃいけないでそこに無理が来るはずなんですよねでしかもさっき馬野が言ってくれたんですけどピオラされたら全部しゃがみくらいジ ャ, ンプ攻撃ジャンプ攻撃から全部しゃがみくらいで大パン大竜巻までしゃがみくらいするんでヒューゴの。 一番いいところである体力が一番多いってところが、あんまいけないんですよ。うん、スタンスしやすいから。普通普通だったら、九のスタンスすることないもんね。だからやばいです、この組み合わせは、うん。でも、なんで早尾さんが呼ばれたかっていうと、それでも勝つからなんですよ。で、うん、うん、どうやって勝ってるか見ものですね。うんうんうんうん、いや、もう、ね、本当に、これ。どうやって勝つのっていうところは、やっぱ本当にあ、うん、あるよね。うん、本当そうだに、ねうん。早尾さんだけは成り立たないからね、うん、この企画は。うんうんうん、確かに。そうそうそうそう。 うん、まあ、それを踏まえてですね、じゃあ。はい、どちらが勝つかっていうのを、えっ、ー、と、アンケートを取りたいと思います。うん、まずは。いや、これも早く見たいですね。はい、そうですね、早うたいばなをどちらが勝つと思いますか。アンケートど。これでも、自分聞かれても迷うかも。あマジっすか、そんなレベルですか。キャラさはどんなもんなんですか。 さすがにかなり量だと思うんですよ7とかじゃないでもでもこれはあの人差も考えてもらえるとまあちょっと答えはない<笑><笑><笑>じゃ人差ねはい人差はじゃあうう視聴者の方に人差 は, 人差はあじゃあじゃあ両方ともじゃあ黒田竜対黒田ヒュー号だとどんぐらいのキャラさになるえだからそれ7三。7三っていうか82とかな間やったら8ぐらい勝ちそう黒田竜8ぐらい勝つんじゃないですかね さあどうあ結果出ますか、はいどっちはいえー、お願いしますお、ね、お逆、う、に、ん、逆早六十6 9 7だねマジ、まあ、か 69.3 早尾さんの人性能が高いってみんな思ってるってことです、ねそうだもんうん、でもやっぱね早尾はねやっぱクーペとかでもいろんな電線作ってきてるから、うん、やっぱねそこでそうね、うん、そうなんだよねやっぱ、うんまあ、早く見てみたいですねそうねそうですねじゃあ試合の方いきたいと思いますお願いしま す, いきます